人混みの真ん中今いる場所さえわからないように自分の生き方が見えない時ってあるよね話しては見たけど言葉が一歩突っ込みたいで 遠くの夢なんて大人分かってくれない僕らは OneWayGenerationOneWayGeneration 今一人で何かを探して OneWayGenerationOneWayGeneration 今知らないどこかに向かって戻れない片道の地形と夢だけを信じたい 「恋人を送った」「プラットフォームはがらりとしていて」「空っぽの心は次の列車を待っている」「さよならの代わりに手に入れたものは小さな自由と」 大きな悲しみと中くらいの思い出だけさ僕らは OneWayGenerationOneWayGeneration もう地図など必要ないから OneWayGenerationOneWayGeneration もう周りを 気になどしないさ青春の終点に過ぎた時何が変わっているのか